おはようございます。あまた一週間が始まる。おはよう。どうしたん元気ないやん。元気くらい出して仕事しようや。ほら、笑顔、笑顔。え、ああ、はい。ははは。元気くらい出して仕事しようや。ほら、笑顔、笑顔。いい。その顔なんやねん。ああ。